はい。おはようございます。ラスカラでございます。いや、最近はね、なんかありがたいことにちょこちょこと忙しくさせていただいておりまして、なかなかね、家で撮影ができなかったんですけど、今日はね、久々に自宅でラーメンをね、しかもまた特大のを作っていこうと思っております。とは言っても、一から作るものではなくて、オンラインショップからね、ちょっと二郎系を購入いたしまして、本日はね、そちらの二郎系作っていこうと思います。それでね、 本日用意したラーメンなんですけれども空の色さんっていうお店がございましてそちらからオンラインショップ限定で販売しております宮崎千尋っていう二郎系のねラーメンがあるんですけれども本日はねそちらの二郎系ラーメンを作っていきます商品のね詳細だったりとか販売ページについては概要欄の方にね記載がございますので是非ね今日のラーメンを見て気になった方はねそちらから購入してみてください で、ひとまずね、もうお鍋なんかもお湯沸かしておりますので、早速ね、ちゃっちゃっとね、作っていきましょう。そしたらもう作っていっちゃいましょうか。鍋に温まってるんで、ひとまず、よいしょ。こちらですね、スープでございます。これね、見る限り乳化系ってよりかは、ちょっと非乳化っぽいよね。こちらをひとまずスープ、温めていきますね。よいしょ。 麺とかを茹でる前に、次はね、野菜茹でていきましょう。よいしょ。本日作る二郎系には、もやしだけでなく、キャベツなんかもね、すごく合うということなんで、今日はね、両方ね、用意してあります。とりあえずそれを茹でていこう。ちょっと本日は、こんなね、便利道具を使用してね、茹でていきます。いいよ。あっちぃ。よし、揚げていきましょう。ほい そしたら続いてなんですがこちら見えるかな味付き油でございますねこれがねやっぱ自動系野菜の上にかけるとめっちゃうまいんですけど鍋に火をかけてしまうと火がねちょっと入りすぎて油が溶けちゃうのでこちらはね湯煎で温めていきますお湯の方もね加熱終わりましたんで早速ねこれ麺茹でていきましょう麺はねこんな感じ縮れ太麺 こちらでねいやこれ絶対うまいねでも久々にこのでっかいラーメンっていうのかな、まあ、二郎系でね、まあ、5人前6人前って言ったら普通のラーメンで言ったらもうね10人前以上だと思うんですけどやっぱねこうやって久々に大量のラーメン作るのって大変ですね<笑>でだちょっとねこのうちに僕はねデカ盛りのラーメンさ ん, ん作ったんで学んだんですよ もう揺れてる時点でスープを入れていかないと間に合わない<笑>。で、その間にこれね、温めたスープでございますね。ちょっと皮肉化っぽいんで、あえてね、普段、あ、じゃちょっとね、まだね、解消入れてないというか、入れ忘れたんですけど、スープでもね、十分旨味ありますね。 ただねやっぱり自郎系なのでこのね返し入れてパワーね上げていきますよ切ったらえー、麺あげないとよいしょああうんうんうんうい、んえー、はい1に麺入れましてとはい そ、え、し、ー、らこちらのお野菜をあっつあつどんとよいしょこのチャーシューよいしょにんにくを取っとはいいい匂いすんなこれまたでラストこれ味付き油ただいま重いこんな感じでねラーメン完成いたしましたので向こうの部屋行ってね これを食べたいと思います。ということで、ただいまね、こっちのお部屋に移ってまいりまして、この完成したね、ラーメン目の前にございますが、豚のね、いい匂いが漂ってんだ、お部屋に。ちょっとね、まあ準備する時間もあったりして、ちょっと冷めるのが嫌なんでね、早速ね、食べていこうと思います。それでは、いただきます。まあ、いつも通りね、 このスープからいただきたいんですけど皮乳化の感じいいねああうまああ豚のうまみが濃厚っすねうんやっぱ皮乳化ってうまいな甘みがすっげえわ<笑>うん ヒ乳ュだとね、やっぱ作るとき温度が低いんで、なかなかね、ちゃんとうまみを出すっていうのが難しいんですけど、豚のうまみギュッてなってますね<笑>。うん。ちょっとこれ伸びんの嫌なんで、早速ね、麺いっちゃっていいですかね。よいしょ。 入荷で、ね、このトロトロとした粘土っていうのかなそれはね全くもちろんなくサラサラなのでこういったねピロピロした麺だとしっかりねスープを持ち上げてくれて一体感がねすごいわうまっ汗が止まらないよ汗が<笑>そして ただちょっとこのさ極厚のチャーシューですねチャーシューでございますよ<笑> ももととね、空の色さんって、まあ、中華そばみたいなお店もあったりとかあのベジポタみたいな野菜中心のスープを使った、まあ、ラーメンをね提供していたお店なんかもあったりして今回のこのラーメンも、まあ、二郎系なんですよちゃんと二郎系なんだけどどこかねこう優しさがあるというかこのジャンクさがっつりとした感じが結構少なくてどっちかっていうとねなんかね豚を。 しっかりと使った地方のラーメンというか、ご当地ラーメンというか、このラーメンはね、ちょっと食べたことないかも。すげえうまい。個人的にはだけど、全然ね、あの、忖度なしで、これの専門店があったら行くね。絶対行く。うん。空の色オーナーの宮崎さん、ぜひ、この二郎系ラーメンの専門店、お待ちしております。 <笑>ちょっとね熱い頭タオル巻いていいすか<笑>このラーメンにね本気で向かい合います<笑>本気で向かい合うにはこの子必要なんで行かしてくださいあこのシーンね結構ご無沙汰ではございますがそれでは皆さん乾杯とお 絶対うまいと思いません<笑>そういえば今日のねこのラーメンめちゃめちゃ好みなんで食べながらねまたねニヤニヤしてると思うんですよね<笑>そうするとねコメント欄で食べる都度ニヤニヤして気持ち悪いとか演技だろうとか たまにね、結構書かれることがあるんですけど、実はですね、恥ずかしながら、オフでもこれでして、普通にね、撮影をしてない外食とか行った時に、あの、視聴者様とね、会うと、まあ結構言われるのが、いつでもそんな感じなんですねって、めっちゃ恥ずかしいんだけど、普段からね、これらしいでございます。うん。うま。そろそろ、このね、 にんにくちゃんをちょっとあえていっちゃってはいうまいいや<笑>ーマジ専門店出ないかな<笑> でもこれ今日最初、まあ、撮影があるからね、片ためにはゆでたんですけど、ちょっとね、時間が経ってきて、ゆるくなってもうまいっすね。うや、ん、わ<笑>めになってくると、ちょっと豚中華そば、もう濃いめの豚中華そばみたいな感じで、ちょっと、二郎系と違う一面が見れて、嬉しくなってる。<笑> 飲み干しちゃったんで、もう一本持ってきますね。た<笑>んないたんない一本じゃ。暑いぞー。暑いああ。とりあえず二本目、うん。開けましてと。 でもやっぱり想像以上に増えるというか、いっぱいね、食べてるつもりなんですけど、半分まだあるぐらいなのかな。<笑> ただこのチャーシューがラストですね、うん<笑>うん、ああごちそうさまでしたはい、ということでただいまね、えー、宮崎千尋を大量に、ね、作って完食いたしましたがめちゃめちゃ美味しかったですね やっぱりね、まあ、オンラインとか通販で買える二郎系ラーメンって、乳化してるものもうこってりしてるものがね、結構多いと思うんですけれども、非乳化タイプの二郎系で、もちろんね、この旨味とかこってりした部分あるんですけど、どこかね、優しくてさっぱりとした美味しい二郎系でございました。 改めてですね、こちらの宮崎千尋オンラインショップの方がね、概要欄の方に記載がございます。まあ、このね、ラーメンの他にも空の色さんで提供しているラーメンなんかもねえ、随時販売しておりますので、気になった方はね、概要欄の方から購入ページ確認してみてください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画があったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃれ、ね。